みなさーん、今日は体重移動の話ですよ。いやいやー、もういやいやー、剣道がわからん、難しい。もう剣道やめて、今日からアイドルになる。オッケー、じゃあねー。ね、止めないの歌っちゃうよ。デビューしちゃうよ。はぁ、あ、スっきりした。ね、何今のすっきりしたって何 百種武道具店の動画こんにちは百種武道具店の動画ですやってますか今日は腰から打つ体重移動の話をしたいと思います体重移動ようわからんと特にね左足が残っちゃう人えー、そうとか左足が切れてないとか右足が高く上がっちゃうとか瞬時に打てないとかいう人今日またこれ10分ぐらいの動画になると思うんだけど見終わった頃にはあれ俺なんか体重移動できてるかもっていうところまでできるだけわかりやすく説明します いろいろね生意気言ってすいません今日これからお話しする内容もある講習会で八田の先生に教えてもらったやり方になります。 それはです、ね、まあ5段6段の先生方向けえ年でいうと大体30半ばから50半ばぐらいの先生が6段7段ねえ受けると商談審査対策の講習会だったんですけども今日これからお話しする内容を一発でできた先生っていうのは多分ね20人ぐらいいたんだけど5人いなかったと思います大人の人でもそんなもんでしたちなみに僕もできませんでしたただこの動きを教えてもらってから僕は、まあ、今日計算したら700日ぐらい毎朝毎朝 朝6時半から50回この動きやってますなので今までいけるようになりましたとで、まあ、ちょっと話戻すとその先生っていうのは地元のね、まあ、全国大会行くような中学生の強豪校をこう指導されてるんですけどもきょう今日お話しするこういった内容や足さばきだけでね1時間ぐらい時間取ってしっかりされてるそうですで実際そこの中学の生徒さんたちがねこの動きを練習してるのを見てですねあ指導力ある先生ってこういう先生を言うんだなっていうのをね、えー、ちょっとね思いました。<笑> じゃあ早速ね、腰から打てるようになるためにどういう練習したらいいかというと、今日使うのは、いつもみんながやってる正面素振りです。正面素振り。振りかぶるときに右足出して、振り下ろすときに左足を引きつける。あの正面素振りです。これを右足ちょこっとだけ変えさせてください。どこが変わるかというと、右足いつも一歩、左足一歩だと思うんですけど、右足だけ二歩にします。 やり方のコツとしては、一歩目、右足を一歩目出すときには、手はまだ振りかぶらないでください。そのまま。そして、右足を二歩目出すときに振りかぶって、左足を引きつけるときに振り下ろす。これ、ここはもういつもの正面素振りと同じです。右足を二歩にするだけなんです。ちょっと見てください。 え右足2歩の正面素振りを行いますえ構えたところから右足1歩出すときに手が一緒に上がらないようにします手 は, そのまま手はそのまま右足1歩だけ出しますじゃあいきますね右足1歩目そして2歩目で面を打ちます面ここを一拍子で打ちます上げて下ろして上で止まらないようにねもう一回いきますね構えたところから右足1歩目2歩目構えたところから右足1歩目 2本目。 はい今あなたの考えていることはわかりますウ天気長いくらなんでもそれは簡単すぎるよと思ってないですかわ、えー、かります気持ちわかりますじゃあね今すぐまあスマホを置いて立ち上がってこの動きやってみてください右足二歩の正面素振りめちゃくちゃ難しいから特に体重バランスがね右足にね全部乗っかってて左足のひかがみ曲がってる人かかとが上がってる人この右足二歩の正面素振りまずできないです ステップ1のまとめとしては右足2歩の正面素振りができるかどうかチェックしてみよう1歩目の時には手は上げないよこれがコツだからね じゃあ、ここからがね、ステップ2、今日の腰から打つっていう動きの本題になります。さっきのステップ1、え右足2歩の正面素振りができた人だけ聞いてください。え右足2歩ができてない人はこの動き、ステップ2絶対できないですえ。事実、僕が講習会でできなかったのもこのステップ2なんです。 早速、ステップ2のやり方なんですけども、これやり方説明するのは超簡単なんですけども、実際やるのは超難しいです。えどうやってやるかというと、さっきのステップ1で右足2歩でやってたじゃないですか。1、2で右足出してましたよね。その1歩目と2歩目。1、2を右足をつなげる。ただこれだけなんです。 他は全部同じです。右足1歩目のタイミングで手を動かさないっていうのも同じだし2歩目で振りかぶって左足の引き付けと一緒に振り下ろすっていうのもこれも全く同じです。いきます右足1歩目2歩目1歩目2歩目1歩目。 どうですかステップ2うまくできましたかコツはポイントは右足じゃなくて左足床を押す方にあるって気がついてもらえると嬉しいですこのねステップ2ができた人自分の素振りちょっともう一回見てください前よりも体重移動がうまくできてるはずなんですえステップ2ができた人は足から動かす体重移動ができた正面素振りになりますここから足から H 足から2足から 足から4、しじゃあここでね、一つ悪い例、これ、うまくできてないよっていう例をお話しますね、僕は講習会ではまったのもこの悪いパターンです。悪い例は1ン1ン、市内の振り下ろしと左足の引きつけが遅れてやってきてます。 スローで見ると悪い部分がよくわかります、右足一歩目、これうまくいってるんですよ、そして右足2歩目出すときに、本当は振り下ろしたいのに、ほら、上で振りかぶったところで止まってます、そして後から振り下ろしと引きつけが遅れてやってきます。1、2、パン、1、2、ドン、2歩目出したときに、1回、ないが上で止まって、後から引きつけますこれででは良くないです。 良い例は市内の振りかぶりと振り下ろしが一と拍子で左足の引きつけも合ってます1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 ットン思ってるよりも左足を踏ん張らないといけないことに気がついたんですこの左足の踏ん張りこれこそが今日のテーマである腰から打つとか体重移動の正体だったんです ステップ2のまとめですね。ステップ2は、ステップ1でやった右足2歩。右足2歩をつなげてみよう。ただこれだけでしたね。だけど左足の踏ん張りがないとうまくできないよってことでした。 いやぜひね、この動き練習してほしいんですけども、まあ、剣道変わりますからね、体重移動めっちゃ変わりますからね。なんで、えー、その講習会で、ね、一緒に教えてもらったことなんですけども、左足が残ったり、跳ね足になったり、右足が上がっちゃう人っていうのは、結局です。結局、正しいすり足ができてないことが原因だっていうふうに、その先生言われてました。だから、この動き、まずはもう何も持たないで、足だけね、足だけ右2回、できるようになったら続けてとかね、足だけで最初やってもらったらいいというふうに言ってました。えーしない をね、持ってるとどうしてもそっちに気がいってしまって足がお留守になるのでまずは何も持たないもしくは軽いものを持って練習すると上手くなると思います。そうですねあとはステップ1をしっかり しっかりできるように、えー、右足2歩、1、2ね。そして最後、市内の振り上げ振り下ろしは1秒し最後の振り下ろしと左足を合わせる。これをステップ1でしっかりやってから、ステップ2に入ると比較的スムーズに進むと思います。まあ、何度か言いましたけども、確実にこの体重移動ができるようになると、剣道変わります。そしてそれは、この足さばきだけの問題じゃなくて、姿勢、立ち姿、左足の踏み切り、体重バランス、これ全部繋がってるから、まとめて、 いっぺんに良くなりますかかがでしたか今日は体重移動ができるようになる腰から打てるようになるための右足2本の一拍子の正面素振りのお話でした今日もご覧いただいてありがとうございました僕のチャンネルではこのように小さい階段をステップアップしていけるような動画を配信しています今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日を でっかい無料カタログは動画の概要欄からどうぞ宇賀店長インスタもやってるよ。